今日はね、松本龍希望小学校が存在するっていう話をします。松本龍といえばですね、えー、かの有名な松本慈一郎のお孫さんで、で、ブラック解放同盟中央本部の副委員長もやってました。ただ一番有名なのはね、民主党政権時代の防災担当大臣としての活動ですね。活動というかですね、3.11 の震災の後に、 大変ね、品種を買うような言動をしてですね、それで失脚してしまうと。次の選挙でも当然ね、落選して、で、帰り咲きもせずに、もうそのままもう個人となってしまいました。え、その松本龍の名前を冠した小学校があるっていうと皆さん驚くかもしれないんですけども、存在するんですね。はい、これです。松本龍希望小学校。2007年10月8日、落成記念式典ってありますね。中国でね、 こういう学校が作られたんです。で、さらに驚くべきことにですね、2006年10月13日、久美坂茂駅記念希望小学校 学生記念式典っていうのもやってるんですね。久坂茂之といえばね、解放同盟の委員長だったんだけども、去年ね、交代しましたね。この久坂さんの名前を冠した小学校があるんです。あの、森掛騒ぎの時にね、安倍晋三記念小学校になるはずだったみたいな話が出たんだけども、この松本龍さん、久坂茂之さんはですね、もうさらにその先を行ってたんですね。もう中、中国にご自分の名前を冠した小学校を作ってたんです。 で、さらにね、見ていくとですね、えー、ハオトユタカ記念希望小学校っていうのもあるんですね。ハオトユタ、ハオとユタカさんっていうのはね、え、これも、まあ個人なんですけども、ブラック解放同盟福岡県連合会の委員長をやってた人です。え、共通するのはみんなね、福岡の人ですね。で、実は希望小学校他にもあるんです。これね、とある建設会社のウェブサイトに載っけ、の、ウェブサイトに載ってたのを、 面白いからって言ってね、あの、保存してたんです。もう今そのページないんで、保存してよかったですね。でね、えー、結構ね、いっぱい作られてるんです、この、えー、希望小学校が。面白い名前の小学校としては、あ、松本慈一郎記念希望小学校っていうのがあるんです。これもね、松本龍さんのおじいさんの名前ですね。で、さらにはですね、復興祖復興祖 福岡県教職員組合の復興祖ですね。その復興祖希望小学校っていうのがある。他にもね、中村希望小学校とか、あ、と、上杉最一郎記念希望小学校ってありますね。第二次って書いてあるから、 多分ね、第一次もあったんですね。だから、多分これが全部じゃないかもしれないですねえ。他にも、あの、誰かの名前を冠したような希望小学校あるかもしれないです。で、これ僕実際ね、行ってみようかと思ったんですよ、中国まで。でもね、まあコロナだのなんだの。ま あ, あと結構ね、これ変費なところにあるみたいで、まあ行くのも大変なんで、えー、結局ね、断念してしまったんですね。で、これ種を沸かすとですね、えー、昔こういうね、あの、希望小学校プロジェクトっていうのがあって、 中国にね、えー、まあ、何百万円ってお金出して援助すると、小学校に名前が付けられるんです。で、いくらぐらい出してたかっていうと、例えばね、えー、松本慈一郎記念小学校な、これ、350万円で、久美坂茂げさんの場合は350万円。松本龍さんも、これも350万円。まあ、だいたい300万円前後、このぐらいが相場だったみたいですね。まあ、これ、多分、あ、主催者、 ブラック解放同盟、福岡県連合会ってあるんで、解放同盟、福岡の解放同盟がお金を出して作ったんですね。でも皆さんどう思いますどんな意味があるのかなっていうところですよね。まあ 多分ね、あの、これ、福岡県のね、県議会なんかの人もお金出してるんですよ。だから、まあ、ちょっとそのあたりの中国との交流がある人が、まあ、何かしらですね、この中国との人脈パイプを作るためにやったんでしょうね。だから、多分、その、久美坂しでゆきさんとか、 あと、松本龍さんも、まあ中国に何かね、パイプを作りたかったんでしょうね。で、まあ実際なんか作ってるんでしょうね。それにしてもね、総額だと結構な金額になるんで、まあでもこういうの日本に出した方が良かったんじゃないのって思うしね、なんか解放同盟、未だにね、あの、差別があるとか、あの、なんか、 ブラクのね、子供の学力はどうだのこうだのって言うけども、だったらね、このお金で、ブラクにお金出した方がいいんじゃないのって思うんだけども、なぜか中国に出してましたっていう、まあそういうお話でした。